こんにちはどうも変な人ですよろしくお願いしますえー、我々はメガロス東京というチームですが、えー、本日がデビュー戦という形になります今日3回目の演舞ですねえー、だいぶ心も体もゆるいゆるにほぐれてきた頃かと思いますので一番いい演舞がこれから見られるんじゃないかなお見せできるんじゃないかなと思っておりますえー、我々は 約3年の時を経て本日無事デビューできるという形になります台風で飛んだりコロナで飛んだり大変な人生さまざまいろいろありました踊り子準備はいいかな全力で行かせていただきます踊り子 足に刺す花七色の光まとって空に咲く「心躍ればいさゆかんさあ旅に出よう」2021年秋野村不動産ライフスポーツがお送りする「よさこいメガロス東京」。 我々は日本全国より今日集結しました我々は日々の鍛錬を重ね強い絆で結ばれています我々はこれからも 白心の花が咲いたら、日に届けよう。七色の花は咲こうよ。 くださった日本全国の皆様にありがとうございましたテッシュ